次は、基本的な制御構造の話です。まず、実行の流れと制御構造ですね。これまで出てきたアルゴリズムやプログラムは全て一本道、つまり上から順番に実行して計算し、一番下まで行ったら降りしまう。単純な計算ならそれで問題ないですが、手順が複雑になってくると、実行の流れを様々に切り替えていくことが必要になる。この実行の流れを繰り返す仕組みのことを一般に 制御構造と呼ぶ。ます。制御構造を表現する方法の一つはフローチャート。の流れ図すね。流れでは、こ、まあの処理の箱を、比較の箱を投げていって、どういうふうに順番をしているかっていうのが表せます。で、だ制御構造を表すのに、フローチャートは分かりやすそうなんですけども、作戦に手間がかかるとか、この線がごちゃごちゃになるとか、そういう弱点があるので、今ではあまり使われなくなっています。 その代わりに、前回からお話ししていた疑似コードを使っているわけです。で、アルゴリズムを記述するときには、さまざまな実行の流れを組み合わせますけれども、えー、今日はその実行の流れは、さっきお見せした3つの制御構造この順番にある連接、それから条件においてどっちかを実行する分岐、それから ある条件が成り立つ間、こう、繰り返し、こう、実行する反復、えー、その3つを組み合わせるというのが、まあ、多くのあり方ですね。なぜこの3つが基本かというと、どんなにごちゃごちゃな流れでも、それと同等の動作を今の3つ、えー、連接、選択、反復で組み合わせて作ることができるという定理があるんですね。そのために、この3つさえあれば、どのような整理の流れでも表現できる で連接はもう既に順番に動作を並べていけばできますってやりましたから、今回は主に残りの2つ、選択と反復を使っていきます。まず、枝分かれ、選択のやですね。枝分かれというのは今みたいに、2つの動作のうちどちらか一方を選んで実行する。疑似項ではだから次のように書きます。もし何なならば、これは上記ですよね。 えー、この条件が成り立っていれば動作1をやります。そうじゃない場合は動作2をやります。で、Ruby ではこれを if 文と使って書くんですけども、えー、if 条件全動作1、else 動作2、end。この end は if がもう終わりですよというのを表して、このところにいくつも長く動作を書くこともできるわけです。 で、えー、この、そうじゃなければの部分がなければ、このエルズからここの部分はなくても、条件全動作一円とでもいいです。それからですね、分けて書けば、この全というのは省略しても大丈夫です。ここでは書いてありますけども。あとですね、条件をたくさん書く場合には、ある条件がなだったらばこれ、そうじゃなくてこの条件だったらこれ、どちらの条件でもないというのはこれというふうに、たくさん書き表すようにもできます。 それも後で使っていきます。条件については、当面次の方があると思ってください。まず、x が G より大きいみたいな2つの値を比べるもの。比較演算比としては、この 6,、まあ、6通りがあります。これなんですけども、まあ、x が G より大きい、これはダイナルっていう記号があるから使えるんですけども、x が10以上 この以上っていう意味ではないんですね。ですから、プログラム言語で書くときには、うん、この書き方の代わりに、x ダイナイコール10。これで以上を表す。書き方が数式とちょっと違っている。もっと、ね、方 x が0と等しい、うん、数式はこうプログラム言語だよね。x イコールイコール0。 なぜこうしたかっていうと、前回やったように、イコールってのは代入なんで す, ですから、これ書いてしまうと、X に全部入れちゃいますから、等しい点で使うときには、イコールを2つ書くようにしてください。等しくないの場合には、びっくりイコール。これは数式でいうと、これは X が等しックない。こういうふうに。 プログラム言語と数式で書き方が違うので、えーまあ、注意してください。それから、条件の組み合わせ。ある条件かつ別の条件。ある条件または別の条件。ある条件でない。えー、こういうことも考えられています。複雑なる場合は、適当にこう、カッコで囲んで、えー、書いています。例えばよくあるんですけども、えー、X が0以上、0より多 10より小さい。これは書けないのね。これを書くときには、0よりも x が多くかつ、x は10以下である。こういうふうに2つの条件で分解して、数を書いてください。では実際の例として。 入力 X の絶対値を計算するという問題を考えます。ギリコードでしまアブスイ数値 X の絶対値を変えます。これはまあアルゴリムの説明部分かですけども、もし X が0よりも小さければマイナスですね。その場合には結果はマイナス X なのです、ね、絶対値。そうでなければ、まあ0かプラスなので、からそれはそのままでいいです。だからこれ終わりでリザルトを変えこれをルブにした場合には、えー アブス1いうので x が0よりも小さければ、マイナス x をリダルトに入れ、そうじゃなければ、x そのままをリダルトに入れ終わる。そして、リダルトを返す。ここに。ここにありますけども、ここには。じゃあ。 ま絶対値ですから、プラスとマイナスとゼロと3通りテスしたほがいいです、ね。これはいいんですけども、同じプログラムを次のように変えたらどうでしょうアブスに数値 X の絶対値をかく。これはなんですけれども、x がゼロよりも小さければマイナス x を返す。そうでなければ x を返す。 返すのあとはレ、リターンですから、まあ、リターンを直接この同じように書けばいいです。どちらがこれでしょうか。もう一つの別のバージョンもあります。これ見てください。アブスさん、数値 X の絶対値をうか説明はないですよ、ね。リザルトに、とりあえず X を入れておきますが、もしも X がマイナスだったらば、X の場合はまずいですから、 マイナス X を入れ直します。だから割りリザルトを返す。これを r u b ープログラムにした場合は、def.abs.3 で X でリザルトイコールです。X が0よりも小さければ全、今までは全部省略してましたけども、1行に書くときは全省略できませんから。だから、X がマイナスであれば全リザルトにマイナスを入れ直す円と。1行に書いてましたそして、リターン、リザルト。今。 3通りのプログラムをお見せしましたが、あなたはどれが好みですかどのプログラムも正しいプログラム動きます。問題ないですね。一般にプログラムの書き方は、どれが絶対正解ということはなくて、場面ごとに何が良いかが違ってきます。 だから、人によっても基準は違う。ですから、場面ごとに自分で何が良いと思うかを決める、判断する基準を自分の中に持つようにしてください。それがプログラムを書けるようになるということです。そのことは覚えておいてほしいですね。では、演習1です。今、3つ絶対値のプログラムを見せましたけど、まず、 好きなバージョンを打ち込んで、このように動作を確認してください。その後、今度は枝からを用いて、えー、次の動作。まず、二つの異なる実数 A、B を受け取り、より大きい方を返す。これができたら、今度は三つですね。三、えー、つの異なる実数 A、B、C を受け取り、最大のものを返す。まあ、四つとかでやってみてもいいでしょ。C は、実数を一つ受け取り、正ならポジティブ。 無ならネガティブ、零ならゼロという文字列を書く。文字列は必ずシングルコートかダブルコートで囲んで出 て, てください。だから、この、えー、ちょんちょんで囲んでないと文字列っていうことになりませんから注意してください。